皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。5月30日。今日はダービーめでたいな。というわけで、生まれんでダービー的中させました。10円儲かりました。というのは置いといて、今日のチームクエストも、なんとか無事に終わりました。今日のチームクエストは結構大変でしたが、割とポイントが高かったので頑張れました。 それにしても、魔法の迷宮20回で340ポイントしかもらえないというのは本当に納得いきません。2000ポイントくらいもらえてもいいんじゃないかと思えるほどの大変さです。みんなでやればあっという間じゃないかという感じですが、それが一番大変なのです。それでも残り2万1215ポイントなので、運が良ければ1週間、悪くても2週間以内にはレベル70になれそうです。あと一踏ん張りです。